はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画もですね、えー、この店内見てわかる通り、立川にございます、トツカーナさんにお邪魔しております。というのもというか、もうメニューはもう目の前にあるんだけど。<笑>今日はね、あの目の前のメニューをね、まあ、チャレンジ、挑戦しに来たんですけど、今回挑戦するメニューの方が3つ。 フライパラダイスという、これ総重量が6 2キロ6 2キロの揚げ物よ。やばいんだけど、成功の場合ですと、えー、チャレンジ料金が無料になりまして、失敗の場合ね、えー、どうしてもちょっと食材が多いので、その時によって、 失敗のお値段が変動があるそうなのでチャレンジをする際にはね、えー、お店の方にお問い合わせいただきたいんですけれどもやばいよね<笑>とりあえず、ね、もう難易度はおそらくもう超トップクラスなんだけどゾウさんパクパクくんとかマックスさんが挑戦してて失敗してでもいいからもう絶対に食べたいと思ってこのミックスフライパラダイスを挑戦しに参りましためちゃめちゃいい匂いがするんですよもうね冷めちゃうとねもったいないんで え早速ね、ちょっと前置きはもうこれぐらいにしといて挑戦の方に移りたいと思います。え先ほどもねえ、お話ししたように今回マジでやばいチャレンジなのでえ全力でねえ、挑戦させていただきます。編集点のために話すよ、話すんだけど、<笑>ガチガチにね、チャレンジするので若干ね、こう食べ方とか汚くなっちゃう部分があると思うんですけども、そのあたりはね、あらかじめご了承くださいということで、 じゃあもしあのよろしければあの321の掛け声をいただければと思います、はい、全力で勝負だ<笑> 321スタートよいしゃいただきますよしとりあえず、えっと、ベジファーストでいきま す, <笑>いきますよいしょうんうん このカッツいただけるんですけど、めちゃめちゃ分厚い。ま<笑>あ、やっぱ、うん。うん。めちゃめちゃジューシー。 先輩のチャレンジよりもかつて分厚い必要な出会いもしかしたらすごい重さがすごすぎて箸で持ったないんですよ<笑>やべぇ<え笑>、うん そう<笑>めちゃめちゃ柔らかいけど弾力はねすごいからナイフとかで使って食べないと後半までね顎が持たない気がする油、うん、脂すごいなめちゃめちゃジューシーなんだよ 食べるのもスタイルだ。<音楽><音楽><音楽> <笑>おおパンってすごいですね、やっぱりこう、調で食うと、フももう、ポークカツレツとポークステーキのいいとこが、両方合わさったようなカツで、もうめちゃめちゃうまかったです、これ、<笑>ごめん、ちょっと続いてね、容疑は悪いんだけど、エビフライをね、手づかみで食べてみたいの、一口あげていいから、<笑>ちょっと失礼します。熱<笑> <笑>これ、エビフライよ、これ、一本の、やばくないうわんうん、エビ、ブリンブリンですね、これ。ね、こんだけ大きかったら、揚げる時とかも、たぶん火入れしすぎちゃって、普通はさ、 怖くなるはずなんだけど、全然そんなことない。<笑>めちゃめちゃ柔らかい。ゴープロで見えないかもしれないけど、こんな感じですね。んただマジお腹がさまる。<笑> 自分見えねえ見えねえ<笑>うんあっもう15分か早いね、うん。ちょっとこの合間に唐揚げこれ一枚肉っすねでっ重い。 음악치킨남버입니 すごいですねナンパンチキンナンパンですよね、うん、これ甘みもほんとフォードヨープであの前回もお話したんですけど普通もいでランチい。<笑>これでも揚げ物やばいわこれ<笑>顎とお腹と全部やばいですね、うん、でもやっぱり重いですけど今こんなでっかいとんかつ食べた後の感じじゃないですまあ、全然軽めではありますね いやー満腹感もね、どんどん上がってる。<笑> というん、ってことでね、今、唐揚げは完食いたしました残りでいう多分3分の1ちょいぐらいですけど正直、前回のパスタに比べたらメンタル的にはねめっちゃ楽、ちゃんと減るんですよ、ちゃんと減る<笑>前回はマジでいくら食べてもあのパスタがね、湧いてくんのよ、<笑>心はね、今日はすごく楽、<笑>いや、マジで前回もほんときつかったんですよ、あれ。なんか 食 べ, これ食べたよなってずっと思って<笑>下になんかあれフライパンか何かついたっけなと思って<笑>ぐらいもうずーっと増えていくんですけどこれはまだまだ全然楽ですねでもそっかまだまだ折り返しちょいですもんね<笑>実は<笑>これなんだろうあ白身のフライあ身ほろほろっす 全然パサパサしてないですし、ちょっとカメラ越しで伝わらないであれですけど、もうね断面からすげえしっとりしてるの白身魚が。あ。これは最後に取っとくべきだ。一番多分揚げ物の中でも楽勝シなやつだ。柔らかみ。僕フライやっぱ魚のフライが実は一番好きで。 アジとか、まあ、あのメルルーサとか白身魚系が一番好きなんですけどちょっとこれはあの好物なんで最後にはい<笑>これ合わせて過去あの3回ね、えー、チャレンジメニュー挑戦しに来てますけどこんだけでかいサイズ作ってもらってるのにハズレだみたいなのは一回もないんですよね全部うまいんですよ<笑>ありがとうございます<笑>結構あの 大げさとか言われるかもしれないですけどマジで<笑>もう絶対食べに来てみんなうんゆで卵多いな<笑> 123456789ゆで卵10個あんだ<笑> オーナーさんはね、豪快だよ豪快<笑>結構ね昔からこう大船さんたちいっぱいいるんでいろんなねチャレンジメニューを出してるお店ありますけどここのお店は多分ねトップクラスに難易度が高いいつもふふふふ 実はカツよりエビフライの方がやばいかもしれない食感がすっげえなブリンブリンって<笑>うん うわ。 のとこから急にバーンって満腹をいきますね<笑>あのねなだらかじゃないこのメニューは<笑>急にバーンってきた今うんうん<笑> タルタルのなのかわかんないですけどタルタルのかなオリーブこれいいですね、香りがめっちゃ<笑>ちょっと自宅で真似しようタルタルオリーブ入れ<笑>めっちゃうまいですね、これうんただですね、お腹がいっぱいになってきてまいりました<笑> いやゆで卵心折れんなこれ<笑>順番間違えたかもしれないマックルさんとかは確かサラダの次が何かもう2番手3番手ぐらいにこれ食ってましたもんね卵ブワーっと<笑>この光景はあのメンタルがねくるね<笑>この卵いっぱい残ってるのは Ha ha ha ha ha ha. お 塩, を使ですかですお塩も使ってい大丈夫ですか大丈夫です<笑>計算をミスってタルタルを全部食べてしまって<笑>いや、大丈夫です一度食べようと思ったらタルタルの食べてみました スケンだわ<笑>あと15分しかないですねフフ。道か<笑> <笑>うんはい具移しちゃいますね 終盤なって、自分でも思ったんですけど。あの前回の動画の感じと比べたら、余裕しゃくしゃくみたいな感じですね、<笑>確かに。<笑>前回の難易度がやっ、あれはやばかったですね。<笑>そう、同じやっぱ量でも、全然こう難易度って変わってきますね。<笑>僕も改めて今、感じてます。<笑>全然違う、もう前回マジで動けなかったのが終わった後、それぐらいだったけど、今日はね。 大丈夫。<笑>いや、よかったです、さあ、どうも。前回も、あの、オーナーさんも。やっぱ、失敗されると、すごく、こう。なんだろう。申し訳ない気持ちないみたいな話をされてたので。今日は絶対クリアしてやると思ったんですけど。なんとかね。できそうです。<笑>うん。うん。 の考えずに形たっち百万円来た。さすがにあのきついからと言ってもおかずだけ攻めすぎちゃいましたね<笑>。<笑>ご飯だけねちょっと。<笑> うん。 うん。ううんん<笑> わかりました。あうございまあ。よかったです。今回は。五十三分五十五秒です、ね。はい。こんな感じでございます。まあ、ちょっとね、あのー、本気でというか、やばいなと思って揚げ物だけ先行しちゃったんで、あの。最後はあの、ライブ配分ミスになっちゃいましたけど。<笑>本当にね、もう毎い。 うまいんですよ前回のねパスタはやっぱりちょっと時間もね40分って短かったので量は変わらなかったんですけどやっぱしんどさはね向こうの方が上だったねで今日はねもう余裕ではございますがただもう本当とに、まあ、時間とか、まあ、お腹のね容量とかもそうなんですけどほんとねいい感じの設定だと思いますもうあのやってる方もそらく見てる方の方も 面白いねチャレンジメニューはねこのトスカーナーさんにいっぱい企画してくれてるので次もねあのまた頑張ってこのチャレンジメニューあの調整していきたいと思いますんで子どもを出しま す,、えー、もお い, しますいやあ面白いなやっぱり量だけだとなかなかこう結果が。 見えないところが、こういうチャレンジメニューって面白いですね、うん。なんかこっちの方がきついような気もするんだけどな。うん